足汗お尻周りをすっきりする骨盤底筋トレーニング一緒にやっていきましょうはいそれではお尻をほぐしていきますね右足を左のももの上に置いてももの後ろで手を組んで吸って吐いて左膝顔の方にぐっと持っていきましょうふー 長く口から吐いて右のお尻の、ね、外側の筋肉伸ばしていきますねでこのままでもいいし左足伸ばせちゃう人は伸ばしてみましょうで両手上から、ね、ふくらはぎの辺り持ってぐーっと持ってこれるところまで持ってきて左の、ね、足の裏側も伸ばしちゃいますねはいそしたら足交代していきましょう右足の上に左足4の字で置いて右のももの裏で手を組んで 吐いて右膝お顔に気持ちいいところまで近づけていきますふーっと吐いていきましょうこのままでもいいし右足天井に、ね、上げたい方は上げていきますふくらはぎの方を持ってぐーっともっとねお顔に近づけて右のお尻このあたり伸ばしていただいてもいいですよふーって長く吐いていきましょう はい、そしたら両足下ろして、で両足腰幅よりもちょっと広い感じ。で、こうやってパターンパターンとして、股関節をほぐしていきますよ。もう本当にね、力抜いて、両手横に伸ばして、パターンパターンってしていきます。股関節しっかり動かしながら、お尻もほぐしていきます。 内もももねこうやってこういう時に内ももも伸びてるの感じていきますはいそうしたら今度は鍛えていきましょう骨盤底筋使っていきますねはいそれでは骨盤底筋呼吸をやっていきましょう息を大きく鼻から吸ってお腹プーッと膨らませて吐きながら口から と骨盤底筋、膣をね、軽くつまんだまま、ぐーっと溝ちのあたりまで引き上げて、息は全部吐き切っていきます。吐いて、吐いて、吐いて、吐いていきましょう。肋骨までぐっと締めていきますね。はい、吸ってリラックス。お腹膨らむように呼吸入れて、吐いて、膣軽くつまんだまま、もうつまんだままぐーっと と溝落ちのあたりまで引き上げていきます息全部吐いて肋骨も締めていきましょうはい吸ってリラックス三、吐いて膣を軽くつまんだままぐーっと溝落ちのあたりまで引っ張り上げてくる方 息は全部吐き切ります。吸ってリラックス、四、吐いて、膣をつまんだまま、ぐーっと引っ張って。はい、吸ってリラックス、五、を吐いて、膣をぐーっとつまんだまま、引っ張って。息吐いて、吐いて、はい、吸ってリラックスしましょう。はい、それでは骨盤的筋鍛えていきましょう。 お膝閉じていただいて、足も閉じて、息を大きく鼻から吸って、吐きながらぐーっとお尻持ち上げていきます。お膝が離れないようにしていきましょう。でゆっくりと下ろして、手のひら1枚分、床から浮いているところまで繰り返します。吐いて、ふーっと持ち上げて、吐き切った時にお尻が一番高い状態。はい、ゆっくりと吸って下ろしていきましょう。 3吐いて、ぐーっとゆっくり引き上げて腰あんまり反らないようにちょっと腰丸める感じです。はいゆっくりと下ろしていきます。4吐いて、ぐーっと持ち上げて持ち上げた時にねこの骨盤底筋秩軽くつまんでぐーっと引き上げられれば引き上げていきましょう。はいゆっくりと下ろす。 吐いて、ぐーっと持ち上げて、お膝離れないようにしますよ。はい、ゆっくりと下ろしていきましょう。はい、そしたらお尻浮いたまま、手のひらでお尻支えます。お膝開いて、足の裏向き合った状態。はい、吐いて、ゆっくりとお膝閉じましょう。はい、吸って、開いて、 吐いてててふーっっととお膝閉じゆくりり開きまますす繰返しよ口から吐いてふーっとお膝閉じて、はい、この時内転筋使ってますね。で吸って開く吐いてふーっとお膝しっかり閉じて内転筋使うことによって骨盤底筋も鍛えてますよ。 はい、吐いて、ふーっとしっかりお膝重ねて、ゆっくり吸って開く。吐いて、で内転筋疲れますけど、しっかりと内転筋を使うと、足もね、まっすぐになってきて、骨盤底筋も鍛えられていきます。はい、そうしたら、 お尻置いていただいて、足腰幅です。膝の下に足首来てて、お尻しっかり持ち上げましょう。持ち上げた状態で、今度お膝を内側に内膝同士タッチします。ふぅー、はい、吸って腰幅まで開く、吐いて内膝同士タッチしていきましょう。この時も、ね、内ももしっかり使ってますね。 お尻が落ちてこないようにしますはい膝腰幅まで吐いて閉じて息しっかりと吐き切っていきますね吐き切るときには肋骨も締めるようにはい腰幅まで開いて吐いて閉じてお尻がね落ちてこないようにしていきましょうお尻もしっかり使って内もももしっかり使っていきますよ はい、吸って開く吐いて内膝同士タッチしていきますふー。吐き切っていきましょう。はい、それではお尻ゆっくりと下ろして、両膝を脇の下に大きく開いて左右にゴロンゴロンと転がって背中と腰マッサージしていきます。ふー はいそれでは両手両両足天井に上げててブラブラブラとししいいきましょうははい、それでは両足下ろしていかがだったでしょうかこの骨盤底筋トレーニング尿漏れ改善だけじゃなくて足痩せそしてお尻周りもすっきりするとってもね一石三鳥ぐらいのいいエクササイズなので目の前に。